おはようございます今日は11月6日日曜日今5時30分ちょっと過ぎなんですが、えー、今日のプランはですね碓井、えー、峠メガネ橋辺りの紅葉を見て、えー、軽井沢抜けてちょっとお土産買って、えー、柵でおそばを食べて、えー、内山峡でまた紅葉を見て。 で戻ってくるこういう、えー、ルートになります。ではスタート。 正面妙義山です。結構綺麗ですね。大気温7度で寒いです。実はこの旧道通ったことありません。おーあ、入れますね。ここが駐車場。 <音楽> 7時30分、坂本ダムに到着します。 結構きれいかもこんな感じね。 手が冷たいですす、ね、今から橋ま分おおトンネルありますね。このところ あ上に人が通ってますねちょっと近くにいると思いますおおっきいなもとねちょっと登ってみようかなと思うんですどこから登るんでしょうか、えー、メガネ橋の上に来ましたあいいじゃないですか 普通はあっちにも走ってくれるですね、えー、こちらはトンネルですね横川駅 4.8km 70分あそっか歩くとですね、うん イ駐車場に着きました全然人いないですアプトの道っていうんですねここ歩いていくんですねみんなメガネ橋まで歩いていくんだ しますえー、これから薄い峠を抜けていきます。 こ長野県ですこれ山頂かなここが何だろう薄い峠ってここで薄い峠終わっちゃうああもうなんか平らの道になっちゃいましたねえー、ああここ左行くと軽井沢の駅でああここの通りもきれい自転車で走ってて気持ちよさそうじゃないですかこれ中軽井沢のほうですねえ中軽井沢駅です やっぱ寒い、ね、ぱで今からお土産を買いに行くんですがすごい並んでます開店10時なのにこんな並んで買えるんでしょうかあ開いてますここですねおすごいね スタチオ2つとイチゴ2つとカベルネ1つとフランボワーズ1つ、うん、結構きれいんですでこのバターサンドラボというところで、えー、6つも買ってしまいましたで開店が10時なんだけど10分前に行ったんだけど20人並んでいてでお店の人に聞いたら「 11時には売り切れになっちゃうそうですこれからチョコレートファクトリー行きます前の山綺麗です結構なんか軽井沢綺麗ですねこうなかなかこの辺も綺麗じゃないですか軽井沢チョコレートファクトリーやってきましたこんな感じです の中で作ってるんですね。すごい、ね。何カカオミックスブラウンでしょうか。十一時四分十五分ぐらいおっしゃってますね。今から薄い峠見晴らし台へ行きます。これは旧な河川道か。うん、なんかいいねこの辺ね。ちょっとまた Google ググ先生に変な道を。 案内されております。えー、Google 前線部なんか AI で紅葉ドライブ、YouTube でやってるんで、そういう道を案内してるんでしょうか。どうなんでしょうか。あ、でも結構ここから山登ってくんですね。そうですね。見晴らし台っていうぐらいだから。 パワースポットシナノキこれがシナノキなですね右回りパワースポットだそうです変わった木です 次第に来ましたすごい綺麗じゃないですか 今ちょうど渡ってるのは両方の県をまたいでます。 ね、アウトレットモールに来たんだけどあの、広すぎてですね、時間もないんで、もう帰ろうかなとか思ってます。あ、そこスキー場なのか。なんかちょっと店1軒ぐらい帰ろう。<笑>せっかく来たから。 で, ああです前来ましたはいのの、えー、ノンアルバターの味噌みそ煮でした。 いただきます。ああこうなってんだこれくるみなんだここにこのつゆは入れるのかええー、ではくるみそばからいただきますそばこんな感じで新そばですねこんな感じですでくるみつけて 今からですね内山郷の姫岩っていうのを見に行くんですがで20分ぐらいですね国道254号線なんですがコスモス街道っていう名前が付いてるんですね。 Yeah. 山に来ましたちょっとちょっと登ったんですよね。 船んの窓の駐車場なんで標高770メートルすごいな、ね、光ってるもんな岩が、えー、この道沿いですねそこら中で下煮種ネギとこんにゃく売ってる店があるんですね多分農家がその自分自体売ってるんじゃないかと思います、えー、4時20分です 道の駅下仁田にやってきました。こ下仁田町観光案内所とトイレと店内下仁田ネギも売ってますね。当然こんにゃくも売ってると思うんですけど、うん、ネギ買って行ってもしょうがない。こんにゃくいを買っていったら笑われますよね。あ、こんにゃくあこれ大根でしょ？あ、こんにゃくいもね。 いくらぐらいするんだ、下仁田の駅。五百五十円で。何本ぐらいついてるの。十本ぐらい入ってるのか。結構太い。あ生産者ごとになってんだ、開運、開運。つるっと刺身こんにゃく。上州下仁田や。えー、道の駅下仁田出発、四時四十分ですね。 え今、家までの経路を検索したら、関越はめちゃくちゃ渋滞してます。7時20分、23分。何料金所練馬。